もっともっと。激しく待っていきたいと思います。どうぞ、五千名のほど、よろしくお願いします。お願いします。一<笑>部明日。つかみ取り。いざ。 てきただ決して折れることのない魂を切り替え生きる明日をつかみ取れ己が力でその道を切り開けここからが勝利 Bye. <laughs> ありがとうございました。